鋭すぎてなんか<笑>傷ついたり無 駄, に無駄に傷ついたりなんか嫌だなって思うところとかが多いかな。うん